いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する男子 青春地球の旅行ですここは会津若松市の七日町という地域です毎月七の日に市場が開催されたのが町の名前の由来だそうです前回の動画では会津若松市への鉄道旅行を面白くて少し笑える内容で作って投稿しましたそしてこの会津若松編第2話では会津若松市で開催中の期間限定イベントと関係がある甘くて美味しいスイーツをご紹介しますこの動画が面白かったら 熱いい高評価とチャンネル登録をお願ししますそして最後まで見ていただければ実際に僕が食べたスイーツやお店の情報だけではなくそのアイドル若松市のイベントの内容が全て丸分かりになりますのでぜひ最後まで見てくださいではオープニングスタート7日町に移動してきましたでは早速。 カフェを探しに行きましょうえー、今回は全くのノープランです手元には会津若松市の地図があるんですけどもこれがちょっと変わった地図でなんとカフェの場所が分かるようになっていますそして裏面にはスタンプを押すスペース何なんでしょうねこれはんこのお店 地図にありますよそれに何でしょう500円ってかなり気になる決めましたこのお店にします行ってみましょう店内に入ると気さくな女性の店員さんが僕を迎え入れてくださいましたこのカフェ 太郎焼き総本舗さんは大正時代の蔵を利用しているそうで店内はかなりくつろげる印象がありました2階にはゆったりできる喫食スペースがあるそうですこれが太郎焼き総本舗さんの太郎焼きセットですホットコーヒーがついてますなかなかにボリュームがありますよそして太郎焼きの上にはたっぷりとソフトクリームが迫力満点ですねこれで500円は正直なところびっくりです 早速 い, ただいてみ ま, しょうまずはこちらの太郎焼きからうい熱々の太郎焼きに冷たいソフトクリームが滑り込んできますナイススライディング程よい甘さの純和風の太郎焼きに。 このソフトクリームは絶妙この組み合わせはもはや天才的ですねソフトクリームとシロップに隠れて見づらいかもしれませんが太郎焼きは食べやすいように4つに切り分けてあります本当に美味しいお店にいる間に店員さんからこの会津若松市のキャンペーンのことについてお話を聞くことができましたこのキャンペーンの正しい名称は会津を巡り旅街歩きスイーツカフェ プラス日帰り温泉とううんだそうですこのキャンペーンに参加しているカフェに行って対象のスイーツセットを食べてからスタンプを押してもらいそのスタンプを2個集めると対象になる温泉になんと500円で入浴ができますいやいやそれで終わりではありません温泉でもスタンプを押してもらい合計3つのスタンプが集まったらなんと素敵な景品が当たる抽選会に応募できます なんて素晴らしいキャンペーン他にも毎月11日に会津若松市に旅行してカフェに1軒足を運ぶとなんとスタンプがその場で2個押してもらえますもう驚くしかありませんよねただしこのキャンペーンには期限があります来年の3月2021年3月31日で終了します 今回僕は時間がなくてすべてのスタンプをもらうことはできませんでしたがもしこれから会津若松市に旅行される時にはこのキャンペーンが開催中であることを思い出していただけると嬉しいです。 というわけでタロ焼き総本舗さんのタロ焼きセットを食べ終わりました本当に美味しかったですタロ焼き総本舗さんごちそうさまでした そしてまた再び七日町へあの地図によるとこの建物の中にもキャンペーンに参加しているカフェがありますでも今回は閉店時間を過ぎていたようでした犬が店長 いいですねそして改札を抜けると駅でこんな電車を見ました今回の動画はいかがだったでしょうか今回は太郎焼き総本舗さんで太郎焼きセットを頂きつつ会津若松市の期間限定キャンペーンについても僕の知る範囲内でお話をさせていただきました初めて食べた太郎焼きは本当に美味しくてコーヒーを飲みながらほっと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 城を歩きます最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。